僕はカモだった白・ラッ・ック、えー、そこで「100万アドバンス」ならいつでもどこでも教えてくれるうまくなるわかった今ではロン第三元どこでも対局「100万アドバンス」「ゲインボーイアドバンス」その頃僕はカモだった1白・ラ・グックエハル マ, グッイマンクエ!グッ」 そこでヤクマンアドバンスならいつでもどこでも先生が教えてくれるなるほど分かりやすいテクニカルサポートでどんどん麻雀が上手くなるこれならこれであなたも一人前わかった今ではすっかりロン第三ス